が来ました。 動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子、バオシンです。コメント、高評価、チャンネル登録、お願いします。下に流れているのが、ダイヤ川という川ですね。そ こ, こをまっすぐ行くと、中禅寺湖に行き着くわけなんですが、実は去年、一度ここには来ています。で、なんでまたここに来たのか。やれたくてもやれなかったことがあるんです。中禅事故は遊覧船があるんです。今も世界を悩ませている感染症のせいで、運行してなかったんですよ。でも今年は運行してるらしい。じゃあ乗ろうじゃない というわけで再び修繕寺故にやってきたわけで再チャレンジの夢を込めてというわけで是非最後まで見てくださいそれでは今回の旅も始めていきましょう目の前修禅寺湖あります 1年ぶりにやってきましたやっぱり大きいな中電事故は。標高が 1200m 級の高地にあるだけあって空気も綺麗ですし。風も穏やかに吹いてる。まずは乗船用のチケットを買いましょう。 日光国立公園中禅寺湖。標高は1269メートル。さてさて、チケットは一体どこで購入するのやら。あ、やっぱりたくさんの人が乗ってるなぁ。 遊覧線のチケット売り場はこちらにありました買いに行きましょう丸ごと日光鬼怒川東武フリーパスこれを持っているとこちらでも割引が効くそうなので是非覚えておいていただけるといいかなと思います 今座りましてこちらなんですけど、1種コース。 こちらの電事故一周フリー乗船券入手できましたこちら東武さんのフリーパス持っていると1割引きで乗船できるということなので皆さん是非フリーパスと一緒に充禅寺湖のクルージング楽しんでみてください。 隙間だそうです遊覧船まもなくこの船隙間場に戻ってきますちなみにこのチケットは乗船する時にスタッフの方に見せればいいそうです船が戻ってきましたえい になってます。え、店内からこんな風に見えるわけです。うん、そして下界の展望デッキなんですけれども。うん 見ていただこうと思っております。ちなみに二階席どんな感じになっているんですか。こんなふうになってますね。もちろんここからの眺望も最高です。<音楽>中禅寺湖遊覧船まもなく出発いたします。 うまいこの帽子は一応僕のアイコンみたいなものだから。 这个这个样子是一定的这样子 はないのでを倒される心配はまあまあないかなと思うんですけどもでもここにいると風を体いっぱいに感じることができますね。 今、遊覧船は中禅、またまな八木観音と書いて進んでいます。 英国大社、別の記念公園でございます。 1年前に、中に入ることは見きなかったんです、まあ配管料500円も払えば中に入れるということで、今日は時間の都合で行かないんですけれど1年ぶりに見ることができました。 だいぶ船着き場に近づいてきましたスタート地点に戻ろうとしています楽しい時間はあっという間にしてですねアイドルウッドに見る山はあれだったのかな 1時間に及ぶクルーズを得て、中禅寺桟橋に戻ってきました。さて、今回の動画はいかがだったでしょうかコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。